加賀地方の1週間の天気を見ていきましょう今週は天気が変わりやすいですホントおいしいただの目玉焼きなのにねやっぱりゆうゆは目玉焼き作りの天才特別に分けてしんぜよううわっあんたね醤油とかソースとかナンセンスやっぱりケチャップよ濃厚なき ケチャップの甘みと酸味。何よ、ソースだっておいしいわよ。届きも。いやいや何度でも言うわ、ケチャップよ。うん、あ、そうだ。うん、ねえゆゆ、今日は約束の日でしょ？ええー。ゆゆちゃんか愛 い, い。私のメイクもなかなか咲いてきたんじゃない？ ほんと飽きないわねゆいゆも嫌なら嫌ってゆいゆあんた本当に男の子大将私って天才じゃないまあ<笑>素材がいいから芸術的なカットで原石は輝くのよゆいゆ写真みんなに見せていいそれはちょっと私は動画をそれはもっとんあちょっと待って動画を撮るなら。 わたしうか、ね、デザインはこれでいいののお姉ちゃんを、えー、うする私はこれわ マジいいよカラオケ行こう。 あなたかわいいからはっきりノーって言わなきゃああ、その。 ああいうチャラいやつ最低ウェーイマジかわいいだって<笑>男なら兄貴みたいにガッとしてほしいよガッとお兄さんあん、本当の兄貴じゃないんだけどね誰にでも兄貴みたいにさおせっかいっていうの頼りになるし物知りだし優しいし私も色々助けてもらったんだ 好きなんですね、はあ、違うってそういうんじゃなくってまっこう強い絆みたいなそのそんな尊敬してる敵なそうそうそれそれリスペクトおマージュいいスポイよ女の子なのによく分かってるじゃない い, いや名前まだ言ってなかったね私はめぐみあなたはユユユです ユユちゃんかその靴男物だよねかもあのさもし困ってるなら力になりたいんだけど兄貴も紹介するいいんですかいいんだってっみんなも歓迎してくれると思うみんなうん夜の遊園地のみんな いや、夜の…あ、たまり場かな、私たちのああ、あら、また会ったねもう行くしかないんじゃない、カラオケしつこいちょっと、それはないんじゃないのこっちは少し遊んでくれれば蹴られたことは許してあげるって言ってるのに自業自得あ<笑>どうなってもいいのかな<笑> どういうこと俺の美声が聞けなくなるんだぜ聞きたくないって言ってんのよなっなりぃんあ、うん、氷の糞だくっさっちょ、ちょっと…うか ち, ょちょっと浮かない落ち込まなでよ、うん、落ちるこれ汚れ落ちるくっさ変質者発見あ、うん、あ。じゃ、ぇ、ちょ、これは違うんですえ、むしろサービス的な…か っ, っ、うん、いて 決まった、うん、決まった ユ, ユちゃん行こうはっはい<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>めっちゃ恥じたす<笑>ねすごい胸がドキドキして<笑> 感じ。うん、私こういうの初めてだ女子同士で笑いあったのとかね え, えこうすると涼しいよ は, はいよしやっぱりうちにおいでよ夜の遊園地のみんなに紹介するからさああのそのことなんですけど何夜の遊園地ってあの廃墟のテーマパークですよね さらいやお化けが出るっていう不良のたまり場だから近づいちゃダメってなるほど身長155センチ15歳の男の子昼に家を出てから帰ってこないはいああこれですかはいデータ受け取りましたではまた連絡入れます まだ夕方じゃない年頃の男の子なら普通でしょ最近のおあらこの子を恵みといた、うん、大丈夫だって で, でもお化けなんて出ないしみんないい人たちだから<笑>でもお、んげ<笑>マジ目覚めそうだったおうわっあ。お前、うん のひどい目に合わせてくれたなはあ、そっちが勝手に絡んできたんでしょならもっと絡んでやるよそこ動くわよな ナイスキャッチだな大丈夫かお、そうやって自分で言っちゃうとこ好きだよ、だん実際ナイスキャッチだったじゃねえか兄貴、ザクソー。ん な, なんだよ、あんたらこいつの兄貴だこの人が兄貴さんそう、かっこいいでしょ大きいそう、いろんな意味で大きい人なの兄貴は 女を傷つけるのはなしだもちろん男も傷つけちゃダメだ動物だってダメだあとなんだまあジュースは人に向かって投げるものじゃないよ男児喉乾いたんじゃないああちょうど喉乾いてたとこだおおバカなのかおめえは口を挟むんじゃねえ<笑>なんだよ空のペットボトルじゃねえかそれくらい俺でもできるぞ じゃあ力比べといくかじゃあこれうん、うんういいんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんういかにも瞬時ん判断だんうんだこいつうぜうう ほらほら落とし物全部返すぜ あ, ああ拾ってこいよえ返してやるって言ってんだよははは い, い<笑>ちゃんと拾えよ<笑>うまく逃がしてやったね逃がして兄貴は強く優しい人なのありがとう兄貴ザクさんうっ いいよ楽しかったからお前なでそっちのお嬢ちゃんは無事かはいあありがとうございました あ, あ朝飯前のお安い御用何照れてんの照れてねえうんでその子はあさっき知り合ったんだけどゆゆちゃんって言うんだあはいはじめましてこの人は石亀ザクサ どうもで、こっちが例の兄貴ねああ、桃山男児だうん何赤くなってんの、男児兄貴うっえっと、そうだ約束の時間だ、行かねえとうな、ザクさああ、ごまかした遠路はるばる来てくれる客人を待たせるわけにはいかねえだろ、ほら<笑>ね、全然怖くないでしょあ、はい<笑>めぐみ その子分けありなんだろううんこの子も連れてっていいああチームブラックアウトは来るもの拒まずだよね<笑><笑>兄貴勝ってね<笑>さあ私たちも行きましょう はいお友達といるみたいではいはいわかりましたここれはこいやいや 私の戦闘服。ここに来るときはこの格好なんだ あ, 戦闘服あっせんとうあっイマイヴァンガードスタイルようこそ夢の広場、ワンダーヒルへ ここでヴァンガードってカードゲームのあの人今日は負けられないファイトなの兄貴は負けないけどねようこそユウユちゃん今日はとてもいい夜だ渦火のようにひめやかだがとても暑いゆっくりしていくといい 19連勝ザコ狩り自慢は感心しないなそう言うなよやれば分かるだろお前がザコかどうか誰<笑> 終わらせることができるか。ボーダにライドしてスキル発動、態勢を整えていく。アタックだ。バンガードでアタック。ノーガード。どうよ、連続攻撃だ。ノーガード。両者トリガー無理。全く守らない。迷いすらしないか。手持ちが不安でね。ライド手堅くいくさ。さらに追加のドローで手札を増やす。バンガードへアタックだ。どうよ、ノーガードで。手堅くか。男子単。 もっと豪快な男かと思ってたぜペインキラーとフォートの位置を入れ替えてヴァンガードでアタックだガードは死ねえブーストしたフォートでアタックだガードは死ねえ以前トリガーは出ませんターンエンドだ随分やりくり上手じゃないかな予定通りって顔だなお勉強してきましたっていう打ち回しだブルースへライドだけどよこれは狩りじゃないお互い必死なら 万端準備しても簡単にはいかねえ下がることは許されねえ恐ろしくとも手を伸ばす必要がある生き残る道がるたとえ闇の中にあったとしてもし何を言ってツ<笑>インドライブゲットクリティカルトリガー<笑><笑> どうしスタンドアンドドロー準備は整っているこのターンでこのデッキの真の力を見せてやる簡単にさばけると思うな残された道がどれだけ細いか知るがいいガードだダークストレインでブーストバスティオンでアタックだノーガー ド, ーーガード貴様慣めてるのか何だ 気に入らねえ か, かドライブジャックだ綾紀にさ引いてやるこの一手が勝利を分かつ分水嶺分かるか何を言ってるお前の負けが決まるって話か覚悟の話をしてみのさどうした引けなかったか俺はまだ何も聞こえないのかこの歓声が まだターンは終わってないアタックだ全てガードだお前のターンは終わりだよ勝負に耐え忍ぶことは必要だが困難の中勝利を手にするには覚悟と勇気がいる暗闇の中歩みを進める必要がある理屈の鎧は安心を変えるがその安心が油断と怠慢を生んだな<笑>ダメージ 2!? 簡単だと思ったか甘いぞ なれると思ったこれで終わりにしてやる、えー、この程度耐えられないと思ったか見せてやる天平の剣をどうだそれでこそたたきつる悲願がある いい機ルだ俺も見せてやるよ覚悟の塊を魂に響く一気火星の暴虐のビートだこれがこれがバイオレンスブルース桃山団地の威力か 最後の粘りは見事だったまたやろうぜまたやろうか必ずだ次は必ず勝つやられちゃいましたねうるさい想定が甘かっただけだ兄貴おめでとうやったね兄貴うん男児おめでとう あ, あの す, すごかったです僕感動しました熱くなってなんて言ったらいいかかる、うん 兄貴のファイトは他とは全然違うんだからはい全然違いましたやっぱり兄貴の凄さは女の子にも伝わるのよやあ参、ま、ったなーユゆう君くん男の子よあユゆうゆちゃん紹介するね実況でみんなのファイトを盛り上げてくれてる泊まりだよゆうゆくん男の子よ親御さんから捜索願いが出てて お, お昼に助けてくれた警察官あれ実は泊まりだのお姉さんのいたずらで女の子の格好させられたらしいのよごごめんな 僕言いたいこと言うの苦手でウウ恵めぐみちゃんはウープね別に男の子でも仲良くすればいいじゃないいや全然気が付かなかった僕はなんとなく気づいてたよ あ, あの騙したわけじゃないんですそれにすごいって思ったのは本当に分かってるよまだ若いってのに家出たらやるじゃねえか着物座わった大した男だぜああ 幅広い趣味なのね茶ゃすなよ男児さん次の試合なんですけどおお今行くぜ挑戦もう申し込みありますよ強そうなやつだけだぞおさあゆゆくんお家に帰りましょうま待ってくださいまた僕またここに来てもいいですか俺たちは暇な時いつもここにいる気が向いたらいつでも来な歓迎はしないぜ もうお客様じゃないからなほら嬉しそうにしちゃってゆうゆちゃんかわいいからいやそういうのやめろ止まり何赤くなってるの赤くなってない